こんな税の公平があってあとはの場合には私はあ渋谷区議会議員候補の自民党岡田美穂でございます今日は新しい地区を作る会の鈴木哲二さんと一緒に財関山地区へ参りましたその通った行政を作っていっていただきたい人の命を守ってきたえそういう風にこの財関山地区を温かい町にしていっていただきたいと考えます元女性刑事 刑刑事事の女性刑事でございますたくさんの事件に遭い、涙を流す人を見て、鈴木哲之さんと同じように、えー、弱いものを守りたい、えー、少しでも涙を流す人を少なくしたい、そういう私の信念を持って、渋谷議会議員候補に立候補いたしました。てててさんと共にです、ね、進めていいきたい 私は大学の教授をしておりまして救急救命士を育ててまいりました子育てを支援していこうやはり女性ならではでございます子育てをした母親としてしっかりとお母さんや子どもたちを支援していきますどうか皆様鈴木哲司さんと岡田美穂どうかよろしくお願いいたします頑張りま す, ります地域長をつくる会の鈴木哲さん勝ちますおーおー 元刑事岡田美帆は女性刑事の経験があります。